皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています。2022年8月20日今日のすら道は無限の森ということで線路の上にいました七不思議への誘導も兼ねた発言ですね水の近くではなく見晴らしのいい場所を探すといいのかもしれません今日はメタル迷宮招体験を思いっきり周回していました 魔法の迷宮フィーバーのおかげで、峰屋さんから、エビル・プリンストのカードを2枚もらうことができました。その他にも、アンドレアルや、新限界諸侯のカードもくれましたし、トルネコやテリーも結構出ました。美味しいです。そして、ようやく全職業のレベルと特訓ポイントがカンストしました。メタル迷宮招待券が、また80枚くらい余ってしまいましたので、次回のレベル上限解放に備えておきます。